東日本大震災から約11年、またコロナ禍の中で生きていく私たちだからこそ、今を生きるということを見つめ直してほしいという思いが込められています。 Sure. すいませ 立ち上がり はい。<音楽>